えーとですね、私の仕事は、えー、作曲家なんですが、えー、コンセプトは音を使ってどこまでボーダレスに表現ができるかってことなんですね時にはコマーシャルもやりますというかコマーシャルいっぱいやってます私が今日お話ししたいことは心を揺さぶれっていう話なんですけど、まあ、心を揺さぶるってどういうことか、えーとですねまあ、シェイクしたいこれは何かいろんなことに共通するな音も波だし いろんな波がある僕は学者でもないし先生でもないのでここで言う話はかなり抽象的というか概念的で大変申し訳ないそう思いますですがちょっといろいろ客観的にこれを作る時に僕が感じたことを言えるかなと思って話をしようと思います私は46年前に生を受けましたおそらくその時にボンと生まれてきて 演習率すすぐに言えるようなな子ででははかったはずです常にゼロからスタートしていろんな情報が入ってくる、触る、食べるそこで経験してそれが積み重なって何かの経験となって初めて知識になっていきます知るということは私からすると一つの点と考えていいと思います。 ただし、何もなかったところからこの1つの点が出てくるわけですから、それは大した話です。だけど、これがどうなるかが実は大事じゃないかという話をしたいと思います。私が小さい頃隣に大きな白い犬がいました。大変に印象が悪かった。なんだ、この毛むくじゃらの生き物はと。そんなことは覚えてるわけないんですけどね。ですが、とにかくその犬は私にすごく友好的ではなかった。おかげで僕は小学校 上がってしばらくするるまで犬を触ることはでできませんでしたところがその犬という存在を知って犬は怖いもんだと思ってた自分が小学校上がって下校の途中にあったかわいい犬に手をなめられた瞬間に「かわいい!」<笑>動いたわけです。犬は怖いいもんんだったんじゃないのところがそういう意味では2つのデータで私はここからここに気持ちがぐわっと揺らいだわけです。 そして私は40何年間生きるうかわいい犬、怖い犬、うーん、やばい犬わかんないですね。まあいろんなのがいるとは思うんですけど、それが私の心をこうやっていらっしゃと大きくなっていろんな形になっていく。これが経験の過程、知識が成長していく過程だと僕は思うんです。そういう意味では、知るはただの点だけど、それをどこまで発展させられるかが自分の。 知識への過程なんじゃないかと、こう思うわけですね。そういう意味では、どうやってその集めた知識を成長させていくか、このことがすごく大事なんじゃないかと思うわけですね。例えば、いろんな方法があります。この上の方のこうやっている人、この人は多分、本当にデータをたくさん集めて、いろんな情報を集めて、 それをなんかデータベースにして有効に使うようにしようとか考えるでしょうね。この上の手前の人、この人は1つのアイディアをうわーっと大きくして、自分の力でどんどん大きくして、ビジネスにしたり、人の役に立ったりするっていうことをやってる人でしょうね。じゃあ、この真ん中の手前の人は、これをすごく観察して、もしかしたらこれとこれはあ、あっ違った。 これとこれは普段はこんなに離れて見てるけど、こうやってみたら、あっ、近いんじゃないのそんなことを発見する学者のような人、分析するわけですね。そして、あのキリンのようなものを指差している人は、多分僕からすると教育者だな。要は、私がすごく得た大切な経験や知識を小さい人、もしくは他人に教えてあげる。その人は確かにそのものを見たことが な, くたなかったとしても、 その経験をすることによって本物のキリンを見ることによってこれがあの人が言ってたキリンなんだとすぐ分かるわけですそういうことが教育であったりもしくはジャーナリズムであったりそういうことなんじゃないかなと思いますねそしてこの一番下の何やら埴輪らしきものを作っている人これは僕が多分該当するところじゃないかなと思いますもちろんこれはクロスオーバーしてるんですけども僕はそういうあまたの情報 うん知ってることをなんとかこうやって揺らしてあらこれとこれくっついたあこれとこれで近いこれとこれと合わせるとこんなもんできるこれ何に役立さかわかんないけどみんなに見てもらおうっていうのが僕がやってるクリエイティブの仕事だと思っていますそういう意味では今の時代はいろんな情報が入ってくるとにかく入ってくるいい時代ですよ知らないことを知るってことは点が生まれるってことだということはそれがいっぱいあるってことはいいことかもしれないでも それは知ってるだけだ知ってるだけっていうのはどういうことなのうーん、たくさんあると頭がいいのそうなのみんな頭がいいって言われたいよね。僕も頭いいって言われたいと思うことはいっぱいあるけれども、まあ、正直そんなに頭いいとは思ってません。なぜなら、自分には日本の腕しかない、つまりたくさんある情報をきちんと動かして知識にまで持っていけるというパワーは、人には限られたものがあるということは選択しなきゃいけない。 つまり、そういう情報にコンセプトが必要で、必要なものをちゃんとしちゃ選択しないと、日本の腕で持てるものをやらなきゃいけない、というふうに考えてるんです。そういう意味では、新聞で見た、ニュースで見た、雑誌で読んだ、先生に聞いた、友達が言った、政治家が言った、インターネットで見た、ウィキペディで読んだ、YouTube で見た、それは事実かもしれないけど、 ああななたたたたがが経験しここととでですすかか感じ見たこと聞いたことをすべて鵜呑みにしてはいけない自分の経験とどうやって照らし合わせるか政治家がこう言ったから日本はこうなんだと思うでしょでもそれは本当にそうなのかなと思いたいんです画面の前で座ってたくさんある情報を見ながらふーんと思ってるだけでいいんですか この世界の向こうにはもうあまたの情報がインターネットでつながってぐわーっとあると。そりゃいい話だけどそうやってお菓子を食いながらずっと見ててふーんちょっと賢くなったなっていうのもまあ悪くはないでしょう。まあでも僕はやっぱり何かコンセプトを見つけてちゃんとそれを集めて形にしたいそれがクリエイティブの動源動力源つまり僕自身がトライアンドエラーをしながら それを揺らしていく自分自身を揺らしていく情報を揺らしていくそういう過程をやりたいって話なんでございます。というわけでこういうものをまあ最終的に作ることになるわけですけどもまあ当然私すごいデジタルなやつなんですよ実は。これでいきなり目標をやるっていう話を僕はまあそのメディアアートとかをやっていたもんですからそういう流れから僕はこれを作るという話になったんですけども要するに音楽家の人でも単純に 美術をやってる人でも作れない、そういうものだったからたまたま来たんだと、それを僕はずっとアピールし続けてきてました。そこの自分の過程を見ていただきましょう。これは最初の段階です。素材を調べたり音何、音なんのとかそんな世界。これ、レールでやったらジャンプしてうまくいくんじゃない分岐させたら面白いどうし階段上にしてみよう。どんどん速くなります。2つ並べたらワンオンできるんじゃねえの 思うでしょカエルの で, すけど<笑>で横に落 ち, 落ちるから箸を割り箸を置いて何でもいいんですで今度はよしあの台をこう V の字に加工しよう V の字に加工するんだって結構面倒くさいですよだけどうまくいかないよし今度は削ってみよう削ったらうまくいくんじゃないのところが全然いきません本当にいかないんです 僕は今ここにたどり着いているからこの状態をアホだなぁと思います愚かだだけど考えてみてくださいこの時は一生懸命なんですでこの一生懸命な自分を僕は取っておこうと思った成功している自分を取ってても単なる満足でしかない違うんですみんな努力しているんですみんな手を動かして頭を動かしているそこが大事シェイクしているわけです最終的に この形に近づいてきました。これがファイナルバージョンです。これ実験の8メートルを初めてやった時。 皆さん聞きましたか今のみんなの声あれね本当に心から出てるんですよ<笑>もうあんだけ苦労してるからみんなねこれがだってこうパッと見た限りで別にそんな難しくないですよ僕からするとだけどそれは今の自分だからで同時に多分僕は10年後の自分から今これがすごいでしょって言ってる自分はアホだと思うでしょうなぜならこれはきっとまだ進化するからです 常に止まらない終わらない自分の人生がある限り中には進んでいくわけですから要するに私が思うのはこういうデジタルなことをやったんですけど結局こういう積み重ねをそのアナログな積み重ねをやってて別にアナログがデジタルかという話じゃないですよ。 積み重ねをしていくことによよって僕は肌感覚をんんだんですよこれやったらうまくいくなとかこれやったらうまくいかないなそれは一つのこういう揺らぎをどんどんやっていくうちに何かは自分の中で法則を見つけたって話なんですよね。でこういうことも試したんですけどやめたんです。結局これで得られる情報っていうのはものすごくソリッドでものすごくこう整列してる理論上の成功そんなものは実はまあもちろん意味はあるもちろん意味はあるけど。 やっぱり自分の肌感覚だとかが早いなって思ったってことかな、そういうところがすごくありました。本当に信じられるのは肌感覚、これ肌感覚って日本語で言っちゃうとあれだけど、要するに、ちょっとした第六感みたいなところかもしれない。理由は分かんないけど、これならうまくいくんだよって言いたいんです。そして、自分は常に進化している。だから、アホな自分を認めましょう。将来良くなるって思えばいい。 でもどこが到達点、トップになることが目標なの、僕はトップなんかないと思ってます。進化してればいい、変化してればいい、みんな違う波がこう揺らぎ合ってる、それが面白いんじゃないかなと思います。そして、最終的にできた映像がこちらです。 この CM で作った、我々はこれを作ったんですけども、音楽はバッハ大先生です。作曲家なのにバッハ大先生によられてしまいました。しかも、映像もスタッフもプランも、いろんな人がものすごくシンクロした、波が本当に同期した珍しい仕事だと僕は思っています。 ありがとうございました、えー、とそういう意味ではこういう粒をたくさん僕の中で集めたんですよ、こういう粒をたくさん集めてそれをどんどんシェイクしていくうちに、まあ、こういうふうになったというお話ですね。落ちるなよ、yeah! そして我々はまだこれをですね電気を使わない巨大なサウンドシステムというですね新しいメディアアートとして展開しています興味がある方はこのページを見てくださいありがとうございました